ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。正月休みなので、相鉄線の新型に乗りに来ました。あれ上り線に新型が走っていく。下り線には、各駅停車の海老名駅の表示があるガガガガ。なんか、緑色の電車が見えます。緑色のが来ました。 待っていた人たちも乗り込みませんねー18切符の季節ですね壮鉄船の新型が人気のようです仕方ないので移動します来るぞ来るぞー 青いの来たあ近くで見るとすごいかっこいいです待っただけあって念願の壮鉄前進型です むさこまで連れて行かれるわけにはいかないかっこいいな ご視聴ありがとうございました。